はい、どうもおめチャンネルです。本日はですね、いよいよマリオットさんの方から2月から始まる Q1 プロモーションの内容の発表がありましたので、急遽ね、動画を撮らせていただいております。このタイミングでね、来、えー、るとは思ってたんですけど、また内容がね、予想だにしてなかった内容なので非常に楽しみにしております。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 はい。一泊ごとにボーナス1000ポイントと、エリートナイトクレジット一泊分獲得のチャンスということでございます。これね、まず事前に登録が必要となります。アプリであったりとか、ご自身のアカウントの方に、ホームページの方からログインしていただいて、プロモーションセントラルの方からですね、登録をしていただく必要がございます。これをし忘れてしまうと、何泊していただいたとしても、ポイントもいただけないですし、 宿泊実績も獲得できませんので、その点ね、ご注意いただきたいなというふうに思いますので、まずね、もう動画止めていただいてもいいです。概要欄の方にですね、リンク貼っておきますので、そちらの方でですね、ログインしていただいて、まずね、登録していただければなというふうに思います。はい。で、こちらのキャンペーンの期間なんですけれども、2月の7日からですね、4月の23日宿泊分までが対象ということになっております。しかもですね、この期間に宿泊していただくと、1泊ごとに1000ポイントのボーナスポイントと、 エリートナイトを1泊分ね、さらに付与していただけるということになりますので、宿泊実績が2倍になると思っていただければ結構です。まあ、ただしですね、こちらポイント宿泊であったりとか、ポイントキャッシュでですね、ポイントと優勝を組み合わせて宿泊した場合にはですね、対象外となります。あくまでも優勝での宿泊が対象となります。そしてですね、公式のホームページであったりとか、宿泊実績がですね、必ずつく予約が対象となりますので、宿泊実績がつかないですね。 OTA 経由ででのののの予約約ににつきままままししててはは対象外ととななりますすすそそ点もねねごご注意いいいいいただければう思こちら詳細の規約がございますお客様のマリオットボンボイアカウントのご登録が必要ですよということ2023年4月9日までにこのプロモーションに登録をされたマリオットボンボイ会員のお客様は75日間のプロモーション期間中宿泊費の支払いを伴う対象となる宿泊1泊ごとにボーナスで1000ポイントと追加のエリートナイトクレジット1泊分を獲得していただくことができますこのプロモーション プロモーションの対象期間は2023年2月7日から2023年4月23日ですとマリオットボンボイのプログラム参加プロパティで対象期間中に完了する宿泊費の支払いを伴う宿泊が対象となります本プロモーションの対象となるのはご登録完了後のプロモーション期間中に完了した滞在に限りますので そこね、ご注意いただきたいなというふうに思います。キャッシュプラスポイント特典であったりとか、無料宿泊特典、ポイントの交換を含むアワード交換による宿泊はこのプロモーションの対象外となりますよということでございます。ここはね、ご注意いただければなというふうに思います。なので、このね、チャンネルご覧になっている方は、もう既存の今エリートステータス獲得されている方、もしくはね、これから昨年取り損ねてしまって、今年こそはっていう方はね、多いと思います。私、正直ですね、宿泊実績2倍はないと思ってたんですよ。 このタイミングでね、早々に出てくるっていうのは本当にね、びっくりでございますので、ステータスをね、獲得できるようにね、皆さん、計画的に頑張っていただければなっていうふうに思いますけども、まあ簡単にですね、マリオットのステータスに応じた得点、どんなのがあるのかっていうのをち ょ, っと、ね、ちょっと見ていきたいと思います。こちらでございます。はい。シルバーエリート年間10泊以上。 ゴールドエリートが年間25泊以上。で、皆さんね、狙ってるのは多分ね、プラチナエリートの年間50泊以上っていう方がほとんどだと思います。なぜならね、スイートを含むアップグレードがあったりとかですね、ラウンジのアクセスがあるからというところだと思います。プラチナエリートの特典でございますが、ボーナスポイントが 50% ボーナス。そしてね、レートチェックアウトにつきましては、プラチナエリート以上の方はですね、最大16時までね、レートチェックアウトが可能ということになります。 ホテルのウェルカムギフトというものを選ぶことができまして、ポイント、もしくは無料の朝食、またはアメニティということでね、選んでいただくことが可能です。ホテルによってはですね、朝食を選んでいただくことができないホテルもございますのでご注意ください。そしてですね、客室のアップグレードでございますが、プラチナエリートは一部スイートを含む お部屋までね、アップグレードしていただける可能性がございます。チタンエリート以上の方に関しましてはね、リッツカールトンのスイートトーンも含むお部屋が対象となります。まあそういった違いであったりとか、まあやっぱりね、アンバサダーエリート、チタンエリートの方がまず優先されるっていうところもございますので、まあそこらはね、皆さん計画的にどのね、ステータスを獲得していこうかなっていうのを狙っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあここはね、やっぱり一番のメインだと思います。で、プラチナエリートの獲得にはですね、50泊が必要となります。チタンエリートが75泊 必要となりますので、プラチナエリート以上です ね, ね。目指したい方、このプロモーション中に獲得したい方はですね。25泊していただくことによって。 宿泊実績が倍となりますので、50泊達成していただくことが可能でございます。チタンエリートの方につきましてはですね、38泊が必要という形になります。まあ、1泊これもね、多くなります。で、マリオットボンボア MX カードをお持ちの方はですね、15泊分の宿泊実績獲得していただくことができますので、結構大きいですよね。プラチナエリートの方は50泊から15泊を引いた35泊で OK となりますので、18泊していただくことでですね、プラチナエリート獲得していただくことができますし、チタンエリートの方につきましては、 75泊から15泊引いた60泊で OK となりますから30泊していただくことによってチタンエリートをね、獲得していただくことができます。まあ、あくまでですね、これは最短でこの期間中に獲得していただくことを考えた場合となりますから、まあ、この Q1 プロモーションの期間中にできるだけ宿泊実績をね、獲得しといていただいて、まあ、あとは残りの期間で無理なくですね、宿泊できるところをまあゆっくりやっていこうっていうこともね、当然できますので、まあ、 今ね、ステータスをお持ちでない方はですね、なるべく早めにステータス得点を享受できるように、ステータス頑張って獲得していただくのが、まあ私個人的にはいいんじゃないかなと思います。このね、2023年中にステータスを獲得していただくと、2025年のですね、1月末までそのステータスを保有していただくことができますので、早めにね、ステータスを獲得していただければ、そのステータス得点を長く、 享受していいいいいたただだくここととととがでできるといううににななりまますすねご活用いただければ思はい、いかがでしたでしょうかもう、足早にですね、ご説明させていただきましたマリオットの Q1 プロモーション。宿泊実績2倍がね、来るとは思っていなかったので、これは意外ですし、私、去年はですね、この宿泊実績2倍の恩恵をあまりね、あやかることできなかったんですけど、今年はね、 計画的に取りたいなと思います。去年はね、本当に年末にバタバタしたっていうね、イメージしかありませんので、獲得できるうちに、やっぱり宿泊実績をね、獲得していきたいなというふうに思います。まあ、ただしですね、今ね、東京もそうですけど、日本国内のマリオットさんの宿泊料金がかなり上がっております。このね、プロモーションを見込んでっていうわけじゃないんですけど、ある程度ね、でもプロモーションはあるんだと思っていたので、ちょっとね、予約を取ってたもの。はい。こちらですね。札幌のフィアフィールドさん。そして、 大阪のね、モクシーさんであったりとか取ってたんですけど、今ね、この価格では取れないんですよ。取り直すと倍近くになったりとか、めちゃめちゃ高い。なので、ここはね、皆さんうまくやりくりしながら、できるだけね、安く宿泊実績を獲得していただく、まあ、もしくは楽しくですね、好きなホテルに泊まって宿泊実績を獲得していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、国内だとね、結構な料金になりますけども、まあ、海外ね、行く。 チャンスがある方はですね、マリオット系のホテルに集中してですね、宿泊実績を稼ぐっていうのも当然ありですので、そうね、うまくご活用いただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、何よりですね、こちらのプロモーションの、見てください、これ、皆さんね、見たことある方多いと思いますけども、W ホテル大阪さんのね、こちらの画像が使われております。やっぱりね、海外的にもあれなんですかね、やっぱり今、日本が結構暑いぞっていうことなのかもしれないですし、逆にですね、 海外の方よりやっぱり日本人の方がね、こういったプロモーションで宿泊される方が多いから、日本のね、ホテルの取り上げてるのか。まあ、ここはね、ちょっと定かではありませんけど、まあ、いずれにしてもね、日本のホテルがこうやって採用されてるのは非常に嬉しいことだなというふうに思います。はい。ということでね、いかがでしたでしょうかまあ、今回ね、簡単にマリオットボンボイのですね、Q1 プロモーションの解説させていただきました。皆さん、どのような計画をされる予定でしょうか頑張ってね、宿泊されるよっていう方。 いや、どうしようかな悩んでるよって方、ぜひね、コメント欄にご意見ね、いただければ幸いです。ということで、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。